はい、それでは、計算基礎学1の第13回の授業を始めたいと思います。でまず、前回の復習です。前回第12回では、その、拡張ユークリットのご情報の応用としましの一つとしまして、有利数を乗用化に埋め込んでの計算、それから、えーと、有利数の循環小数表記からの復元の方法について説明をしました。 で今回ですけれども、あの今回も中国、中国今回中国女王歩の応用ということで、そのモジュラー散歩という、まあ、一連のアルゴリズムですね、について紹介したいと思います。で今日は特にそのモジュラー散歩の中から、その行列式の、行列積の計算というのを紹介したいと思います。 でまず、モジュラー散歩ですね。英語で言うと、モジュラーアルゴリズムといいますが、まあ、それの言葉について、えーまあ、軽く紹介しておきたいと思います。でこの、まあ、計算機数学、特に計算機台数では、このにのですね、中に、このモジュラー散歩というのがあるんですけれども、これは主にその多倍長の数を扱うそのアルゴリズムを対が対象ですで、えーと。どういうことをやるかというと、その まあ、大きな整数大きな、桁数の大きな整数や有理数を直接扱うのはあの、かなり計算量的に大変ですので、そういった問題をその常用感ですねあの、常用類の計算、常用感の計算に置 き,、ま、置き換えて、なるべく小さな整数で計算を行うと。ただし 乗、えー、用区間で計算を行うと必ずしも元の整数上の結果が得られるとは限りませんからそこでその乗用の割る数をですね何通りか変えてで何通りか計算を行うとで最後にそれらの結果を中国重用定理であのを使ってそのような結果からその元の整数上の結果を復元するという方法です。で もう少しあのきちんとそうです、ね、過剰な気に沿って説明しますと、まず2番目ですね。2番目にそのアルゴリズムで扱うまあ数の状態、絶対値の状態というのに何らかの形で求めておいて、そのラジジムに対して、そのラジジムの2倍を超えるようなスモール N というのを一応計算しておきます。で、3番目にそのスモール N に対してですね、そのスモール N が n1 から nk の積に等しくなるようなそういう n1 から nk をまあ求めておきます。で、四、えー、番目に、その3番目で求めた n1 から nk に対して、その n1 から nk でその整数間を割ったですね、乗用感上で、それぞれでアルゴリズムを実行すると。ですので、まあ、この段階でその、まあ、警戒問題を解くということを意味します。あの、異なる常用感で警戒問題を解くと。で、えー、5番目で、その、 中国女定理を用いてですね、その、4番目に用いた、あと N1 から、N、モド N1 からモド Nk の解を使って、あと中国女定理を使って、えー、とモとド N での解を復元するということで、とまあ、この N がですね、N1 から Nk の積なんですけれども、これがその、もともとのアルゴリズムで出力されるべき数の絶対値の上階を2倍を超えている、そういう女上 感, 感の範囲内で、あの 答えが得られているということから、そのこの答えは本来求めるべき整数環状での解だったということで整数解を得るという流れになっております。まあこういった形のあのアルゴリズムというのをいろいろその目的に応じてありまして、まあそういったあのいろいろなアルゴリズムを総称してまあモジュラ算符というふうに呼んでおります。 で今日はそのモジュラー散歩の中からその行列席の計算をですね、あのこのようなモジュラー散歩で行うという話を取り上げたいと思います。テキストは、とま、セクション 4.9 ですね、64ページからありますのでと、ま、必要な人は合わせてご覧ください。で、とここで扱う問題は、ま、単純といえば単純なんですね。あの整数 を成分に持つ、その行列2つの行列の積を求めましょう。という問題ですの、ね、で、まあ、単純といえば単純かと思います。と、まあ、た, ただし、と。ここではそのまあ、我々の今計算、これまで計算機数学1の授業で扱ってきた。あの数の種類でいうと、その多倍長数を成分に持つま行列の積の計算であるというところが、あのまあ、ちょっと特色があるかなと思います。で、問題設定なんですけれども。 とまあ、A とと B ををそれぞれぞ整数を成分に持つ M 字正方行列としますで、この A と B に対して C イコール A と B の積を計算しようというものです。で、その時、あの行列の各成分ですね、ちなみにこのと C のブラケットの RT っていうふうに書いてますけれども、これはあのこのテキストの記法として、あの 最初テキストの最初冒頭で定義されておりますが、まあ、これ、行列 C の RT 成分をこのように書くということにまず注意しておいてください。で、この C の RT 成分というのはどのようにして計算でされますかっていうと、まあ、あの、確か、そうですね、皆さんが入学した年から始まった数学、あ年の前、ぐらいから始まったその数学のリテラシー の, あの最初の方で、えー、と出てきたと思いますが、まあ、行列の席の 定義ですねその A の RS 成分と B の ST 成分の積をですね S が1から M まで合和を取りますとまあそういう形で計算をするわけです。で今問題になっているのはこの C の RT 成分とか A の RS 成分とか B の ST 成分っていうのが一般にここではそのある長さの多倍調数で与えられているのでそうするとその分だけ計算に手間がかかると。 で、それを、こう、なんとかしましょうという話なわけですね。で、そこでまずと、アルゴリズムを作る前に、じゃあ素朴な方法でですね、あの、我々がしの、まあ、知ってる、よく使う、その行列の、あ の, 積の、積の方法で、えっ、ー、と、多倍調数を使うと、この計算量がどのぐらいになるかということまで見積もりたいと思います。で、えー、そこでまずですね、見積もるのが、 見積もりの際に前提として使うのが、この行列 A と B の各成分の大きさが一体どれくらいの大きさで抑えられているかということをまず仮定を置いておきます。ここでありますように、その A の RS 成分の絶対値、それから B の ST 成分の絶対値というのは、そのラージウム以下であるとします。で、このラージあこのラージウムは整数ですね。それに対して、今回与えた 計算機の数の体系で、えっ、ー、と、まあ、ワードの体系をもって、この M の長さを、まあ、L であるというふうに置いておきます。で、えっ、ー、と、この時ですね、じゃあまず、この A の, あの1個の成分と B の1個の成分の大きさはどのくらいで抑えられますかっていうと、えっ、ー、と、これ、それぞれの成分の大きさが M で抑えられていますから、 そうすると、この、それぞれの成分の積の大きさっていうのは M2 乗でまず抑えられます。で、えー、さらに、じゃあ、あのこの、計算結果の C の RT 成分の、各 RT 成分の大きさっていうのは、どの程度で抑えられますかっていうと、とそうですね、ここの AB の各成分の積がを S が1から M までこう、M 個、こう加えるわけなんですが、 この ab の各成分の積っていうのが m2 乗で抑え、の大きさが m2 乗で抑えられていて、で、これを、えっ、ー、と、small m 回かけますので、えっ、ー、と、c の rt 成分の絶対値っていうのは、えっ、ー、と、ラジエム二 m2 乗かける s m a l l m で抑えられているものとします。で、これを、えっ、ー、と、m' と置くことにしましょう。で、さらにここでは、その、 この A と B の各成分の大きさのゼの上階、ラジエムっていうのが、この A と B の行列のサイズ、スモール M 以上であるということを仮定します。そうしますと、この こ, こにありますように、その、スモール M ですね、スモール M の、えー、と長さですね、この A とや B の行列のサイズの長さというのが、とまあ ラジエムですから A や B の各成分の上階の長さで抑えられているということがわかります。で一応ここまでそのデータを出してですね仮定を揃えたところで そ, のそれぞれの演算のこう計算量をです、ね、見積もることになるわけです。でまず とこの A の RS 成分と B の ST 成分の、えー、その積ですね、乗算がこの、えー、と行列の演算の中で一体何回出てくるかっていうと、えー、これはとちょうど M3 乗、タの M3 乗回程度出てくるわけですね。えっ、ー、となんでかっていうとその、えっ、ー、とこの C の 1個の成分を計算するのにこの A の成分と B の成分の乗算の回数っていうのが、えー、と M 回出てきます。まずこれいいですかね。で、えー、それにこの C のお成分の個数だけそ う, そういう演算を計算を繰り返しますのでそうすると C のお成分っていうのは全部で m 二乗個ありますからそうすると、まあ、M 回のこの乗算ですね。M 回の乗算をさらに えっと、m 二乗回繰り返すということですのでまずこの長さ L の多倍調数同士の乗算というのは、まあ、m の三乗回ぐらい必要だろうと。で、えー、さらにそ の, その中でその各乗算のですね長さ L 同士の多倍長数の乗算1回の乗算がその計算量いくつがあったかっていうとこれはあの多倍長数同士の乗算っていうのはそ の, の計算量っていうのはそれぞれの多倍長の数の長さの、えー、積 に比例する計算量になってました で, すので、えっ、ー、と、長さ L の多倍調整同士1回の計算量が L2 乗なわけですね。で、それをさらに M3 乗回繰り返すので、えっ、ー、と、この行列の乗算に現れる、えー、この、各、えー、そうか、えっ、ー、とな、この長さ L の多倍調整同士の乗算っていうのが、えー、とまず M3 乗、シータの M3 乗かける l 2乗になると。 ということをまず覚えておきます。で、次に、えー、今度はこの A, と A の成分と B の成分の積から C の成分を作るっていうのをですね、えー、これあの C の全成分について繰り返しますので、えー、そうするとこれがその加算の回数を見積もることになるんですけれども、 で長さが、えっ、ー、と、レングス M' ですね。この多倍長数の加算が、あこれ、全部で M3 乗回発生するということになります。なぜかというと、と C の1個の成分を計算するのに、えー、ここのシグマにありますように、この A の r s る b の ST っていう数の加算が M 回ありますね。で、えー、この M 回 の, 計算あの加算をですね、この C の, あの全成分、うん 分だけ繰り返しますのでそうすると C の成分は m 二乗かありますからそうすると M 回の加算を m 二乗回繰り返すからまずここが加算が m 三乗回 C 座の m 三乗回になるとじゃあ、えー、じゃあそれぞれの多倍長数の、えー、1回あたりの加算の計算量が、えー、とどのぐらいになるかっていうとこれはあのー、1回の多倍長数の加算の計算量はその多倍長数の大きい方の、えー 数の長さに比例するということを言ってました。で、えっ、ー、と、そうすると、とここですね。レングスの m プライム、この長さ、m プライムの長さっていうのが 2l プラス、えっ、ー、と m の長さっていう形で表せるんですが、先ほどの過程でこの、えっ、ー、と m の長さはこの l 以下ですよということを言ってましたので合計でこの数の長さというのは 3L になると。でまあシータで見積もればシータの L ですのでそうすると1回の多倍調数ここで出てくる多倍調数の演算の計算量がシータの L で, でこれを繰り返す回数がシータの M3 乗体ですので合計の計算量はシータの M3 乗かける l ということになります。ということでその まあ、以上をまとめますとですね、こ の, この多倍調数を成分に持つ行列の積の計算量というのは、その乗算がスイタの m3 乗 L2 乗、それから加算がスイタの m3 乗 L ということで、合計としてはこの中で、なるべく、その、えっ、ー、と、まあ、全金的に大きくなるものですね。そうすると、m とか L とか の, その指数が大きい方の項を取り出すと、 えー、とこの乗算の計算量ですね θ の M3 乗 L2 乗という方が影響が大きいの で, でそうするとまあこの時の行列の積の計算量との合計が θ の M3 乗 L2 乗というふうに見積もられるわけですで、えー、ここからの目的はと素朴な方法で乗算を行った時の計算量がこの θ の M3 乗 L2 乗ですのでこれをその中国女用定理を使った計算で改善しましょうと。 いう話になってきますまずここまででしょうかね。あのこの素朴な演算で、えー、こういう計算量に 見, 見積もりになるということをまず押さえておいてください。